はい、どうも、皆さん、こんにちは、の h ちです。ということでね、えー、本日はですね、ちょっと簡単な動画なんですけども、あの、タイトルにある通り、えー、今日はですね、ドラマ CD アニメ化説についてね、えー、今日はお話ししていこうかなと思っております。いやー、まずね、あの、こんな説がね、出てね、もうちょっと嬉しいんですけど、あの、なぜね、え、一体こんな説が出たのかっていうことね、まずお話ししたいなと思います。はい、ということでですね、えー、先日、u f o テーブルさんのツイッターにこんな画像が上がりました。はい、こちら何かと言い ということで、なんでわざわざドラマ CD をいきなりあのイラストにしてお届けしてるのかということで、まあ、ちょっとまずね、あのこのイラストね、めちゃくちゃいいんですよ。で、まず、おーってなったんですけど、その次に抱いたものとしては、なぜこんなことをやってるのかと。<笑> なぜ、いきなりこんなことやってるのかと。ちょっとやっぱり疑問ではありますよね。うん。で、まあ、ここでね、あの、リプランとかで、このイラストめちゃくちゃ尊いアニメ化してほしいなとかえ、いろんなそんな意見があったんですけど、ちょっとでもなんか、u f o テーブルさんに匂わせてませんうん。このイラスト。<笑> <笑>なんか匂わせてません僕個人としては、これアニメ化してもおかしくないんじゃないかなと思ってますね。あの、めちゃくちゃイラスト細かいじゃないですか。で、わざわざ、これドラマ CD、何のドラマ CD かと言いますですね。劇場版の豪華パンフレットについていたドラマ CD で、まあ、現在はもうパンフレットなんで、公式的な発売はされていないんですよ。もう、あの、発売は終わっているんですよ。で、そんなもう忘れられたような感じのドラマ CD をわざわざ引っ張って、 来てしかもそれをこれ cd ですよ音声しかなかったものに映像をつけてるんですよイラストをつけてるんですよなんでこんなことしてるんだとちょっとやっぱりそういうところを見るとまあドラマ cd アニメ化してもおかしくないんじゃないかなと思っていますねでこちら第二弾のイラストとなっておりまして第一弾のイラストはこんな感じということでこちらもまあちょっとおーなんかアニメよりのイラストというか<笑> うーん、すごいいいですよね。で、まあ、その、このイラスト見て思った方いらっしゃるかなと思うんですけども、煉獄教授郎さんと菅路寺光さんってなんでこんな一緒に仲良くいるんですかと、どこにそんな接点があるんですかってね、え結構思ってる方がね、いらっしゃるんじゃないかなと思うんですけども、まあそちらのね、内容がわかるのは、煉獄外伝となっているんですよね。原作でもほとんど語られていなかった、煉獄外伝の方でね、あの、煉獄教授郎さんの過去、そして菅路寺さんの過去、 え、同時にね、語られているんですけども、まあ、皆さんそちらを見ていただけるとね、本当にね、えー、こちらのね、イラストも尊く見えるということでね、そんな感じで、ま、あ一応ね、概念ということで、スピンオフではあるんですけども、ご峠小夜春先生もね、え、携わっているということで、まあ、公式的なね、スピンオフということで、まあ、しっかりとしたね、煉獄さんの過去と、え、関路寺さんの過去ということで、まあ、煉獄さんとね、え、関路寺さんは昔からね、そういう仲がありますよということでね、え、そちらね、ちょっとね、あの、煉獄概念見ていただけるとね、え、ちょっといいんじゃないかなと思っております。 でね。まあ一応なんか、オリコンのね、アニメのニュースの方でもね、アニメ化を希望みたいな感じで記事にもなっていたんで、まあもしかしたらね、えー、ちょっとアニメ化あるんじゃないかなと思っております。可能性としては、まあ50、ちょっと 40% ぐらいかな<笑>。わかんないですね。まだ何とも言えないんですけど、まあただね、鬼滅の刃は本当にオリジナルアニメーションっていうか短編アニメ的なのあんまりないし、まあ今出てるものとしては、鬼滅学園などが出ていますので、まああんな鬼滅学園をアニメ化ね、 え、するぐらいなんでね。まあ、これもね、ちょっと短編アニメ化してもおかしくないかなと思うんですけど、あんまりでもドラマ CD をアニメ化するっていうのは聞いたことないですよね。はい。CD なんで、<笑>元々 CD でも収録されてるもので、あんまり聞かないですよね。ただまあ、すごい人気が、えー、今回ね、あるイラストだったということで、まあ、少しね、u f o テーブルさんもなんかしら動いているのか、まあ、それかね、あの、もうすでに動いていて、それでこんな感じでイラスト公開してるのかっていうね、2パターンどっちかかなと思って おりますはい。アニメ化するとしたらね。はい。まあ、個人的にはね、ちょっとアニメ化してほしいんで。まあ、アニメ化してほしいよっていう方はね、ぜひぜひ、この動画にも高評価、そしてコメントお願いします。はい。いやー、ちょっとね、第3弾のイラストもね、公開されるみたいなんで、まあ、そちらでね、なんかしらちょっと情報が発表されたらね、嬉しいかなと思っております。ただまあ、あの、これあの、完全にアニメ化するってわけじゃないんで、あんまり期待しすぎるとね<笑>、あの、アニメ化しなかった時は普通に悲しいから、あ、単にイラストだけなんかいみたいなね、パターンもありますから。 あの、その辺はね、ちょっと可能性として頭にね、入れていただけたらなと思っております。はい。えー、鬼滅ならば無限列車編もね、えー、もういよいよね、第5話今週公開ということで、まあちょっとね、その辺も楽しみにしておりますので、同時視聴まだ一緒に盛り上がりましょう。ていうことでね、えー、この動画良かったという方はね、高評価、そしてね、え、チャンネル登録よろしくお願いします。まあそんな感じの雑談というか、アニメ仮説ありますよっていう動画でした。うっ